今日は足が重かったりだるかったりふくらはぎがすごくむくんだりそんな時に寝転んだまま簡単にできるストレッチ一緒にやっていきましょうやった後本当にね足がすっきりしますよはいそれではね寝っ転がっていきますね寝転がって右のふくらはぎを左足の膝構造の上にのっけます右の足の足足力は抜いててこうやって足をね こうやって前後に動かしながらふくらはぎのちょうど真ん中の線をねほぐしていきましょうで上に乗っかってるこの右足の力はも全部抜いちゃいますそしたらふくらはぎの内側ちょっと足を傾けてふくらはぎの内側にちょうど膝頭が当たるような感じで動かしていきますねはいそしたら今度はふくらはぎの外側もう体の力も全然 はいそうしたら右足上げて右の膝の裏にぐーっと指を入れてこうでね膝の裏の筋肉つかんじゃいますそのまま足首の曲げ伸ばしをゆっくりやっていきましょう伸ばして曲げて伸ばして曲げてこの時膝小僧と 同じ向きにつま先が来るようにしていきますはい、そうしたら大きな円を描いていきましょう特にね、外側ですね外側を丁寧に回してあげますはい、反対回りも行きましょう足首を動かしながらふくらはぎもしっかり動かしていきますね それでは右の腿をお腹にね。ペトッとくっつけちゃいます。でも、もの後ろに手を回して反対の肘と肘を抱え込んだら、お腹と腿 も, もくっついたまま息を大きく吸って吐いて、かかと頭の上にぐーっと蹴り上げられるところまで蹴り上げていきましょう。肩の力抜いていきます。で、右のお尻浮いてると思うので、右のお尻をぐーっとマットに下ろしていきましょうか？かとは蹴り上げ続けて。て あと2回いきますね。息大きく吸って吐いてかかと頭の上にぐーっと蹴り上げて右のお尻はマットに戻していきましょう右のウエストと左のウエスト同じ長さになるようなイメージちょうどお尻とももの際の辺りもも裏ねしっかりと伸ばしていきますねはい力抜いて ラスト1回いきますよ息を大きく吸ってお腹とももくっついたまま吐いてぐーっと蹴り上げて膝ね伸びきる必要ないのでかかとでもしっかりと蹴っていきましょう右のお尻は遠くのマットに下ろすイメージですふーって吐いていきましょう はいそれでは両手開放して右足かかと遠くを通るようにマットの前方にゆっくりと下ろします右の手のひら天井に向けてまっすぐ上に伸ばしましょう右のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って股関節にスペース作るイメージですで右手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて指先までしっかり伸ばしましょう口から吐いて脱力します はい、それでは反対いきますね。左のふくらはぎを右の膝小僧に置いて、左の足の力抜いて、ちょうどふくらはぎの真ん中の線、マッサージしていきます。体の力も全部抜いていきます。はい、そしたらふくらはぎの内側、内側を左の足の力抜いて、しごくようにね、ほぐしていきましょう。 それでは今度は左のふくらはぎの外側ここを前後に動かしながらほぐしていきます。長い ね、ふくらはぎって第二の心臓と言われているのでここをしっかりとほぐすだけで基礎代謝が上がるので自然に痩せていきますよはいそれでは膝の裏にぎゅーっと指入れたまま足首の曲げ伸ばしを呼吸に合わせてゆっくりとやっていきましょう曲げて伸ばして曲げて伸ばしてつま先と膝頭が 同じ向きを向いているようにしていきます。はい、それでは大きな円を描いていきましょう。外側丁寧に。足首はね。自律神経が集まっているところなので、ここをしっかりとほぐしてあげます。反対回りいきますね。そうすることによって、自律神経のバランスが整って、更年期症状も改善していきますよ。 はいそれでは左のもも胸にペトっとくっつけてももの後ろに手を回して反対の肘と肘抱え込んだらお腹とももくっついたまま息を大きく吸って吐いてかかと頭の上にぐっと蹴り上げてお腹とももくっついたままでいいですよで左のお尻はマットにぐっと下ろしていきましょうふーっと長く吐いてはい力、ね であと2回いきますね息大きく吸って吐、はいてかかと頭の上にぐーっと蹴り上げてももの裏あと左のお尻もしっかり伸ばしていきますかかとは蹴って蹴って蹴って蹴ってはい力を抜きましょうラスト1回いきますね息大きく吸って。 この上にぐっとキャリヤえて、でこうやってお尻、あともも裏しっかり伸ばすことによって下に下がったねお尻がぐぐっと上がってヒップアップ効果にもなります。はいそれでは両手解放してかかと遠くを通るようにマットの前方にて。 します。左の手のひら天井に向けてまっすぐ上に伸ばしましょう。左のかかと少し浮かせて息大きく吸ってかかと真下にグーッと蹴って左の股関節にスペース作ります。で、そのまま左手。まっすぐ上にグーッと伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力しましょう。はい、それではラスト。両手両足天井に上げて。 腰しっかりとベッタリマットについてる状態ですで、ブラブラブラーっと揺すって全部の関節手首、肘、肩、足首、膝、股関節全部の関節を少しこうやってゆすることによって関節をあるべき位置に戻していきましょうふー<笑>体の力全部抜いて はいそれではゆっくりと両足を下ろしていきましょうはいいかがだったでしょうかこれね寝る前に是非やっていただければ次の朝本当にね足のだるおもかすっきりしてきます一日でとれるとってもいいストレッチなので是非おうちで寝る前にやるようにしてみてください。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 楽しく女性らしくしなやかに生きていきましょう。さらでは